この浦和よさこに出た曲ですいはい、はい、じゃあお願いします。 はい、<音楽><音楽><音楽> 「ひじひだりはいポーズ」「ひじひだはいポーズ」「右左はいポーズ 右, 右, 右左はい笑顔右左はいポーズ」「ほっ」「それそれそれ」「ほっ」「それそれそれ」「ほっほっほっ」 頑張 れ, いれだはい、それではどういこう、気をつけ会場の、これで終わりになります。会場の皆様に、えりはい、ありがとうございました。最後に本当にあの、あ宮坂か田を踊らさせていただきました。ありがとうございました。また来年もどうぞ、よろしくお願いいたします。